さて、えー、先にオーストの役割は、アプリケーションが動く下支えというふうに、えー、言いましたけども、それは具体的にどういうことでしょうかもう少し具体的に考えてみると、コンピューターのハードウェアの命令は、まあ、メモリとレジスタルのあれでデータを転送しますとか、あるいは、えー、出力演算をしますとか、ごく基本的な機能しか影響していませんでしたね。ですから、多くのプログラムが必要とするような、まあ、画面を表示します。文字を入力します。 など機能を実現すするにはかなり長いコードが必要ですその長いコードをそれぞれのアプリケーションプログラムを作る人は毎回用意するのは大変ですしそれから一つ一つのアプリケーションは勝手に入力機を制御し始めると、えー、入力が混乱するとかあるいは画面が勝手にかっかりられてしまう破壊されるさまざまな問題が起きてしまいますそこで、えー、以下のようにします OS が多くのプログラムが必要とする標準的な機能を一括して提供する。ですから、アプリケーションプログラムが動くためには、えーまあ、入力する、出力するなどの、まあ、共通の機能は必要ですけど、それはここに置いておくんではなくて、OS というプログラムの一部として用意して、みんながこっちを使うようにする。そうすると、一箇所で管理して、画面も入力もきちんと管理しつつ行えるようにな場現代のコンピュータシステムでは、 まあ、あるウィンドウで計算をしながら、別のモデルはウェブを見るとかいうふうに、複数のプログラムが並行して動くんだね。これをマルチタック機能というふうに呼びます。この複数のプログラムが並行して動作するのを管理する。アプリケーションプログラムそのものは、まあ、普通のプログラムなんですけども、それが複数同時に動いているように、えー、まあ、機能を提供するのが OS の働きです。まあ、マルチタック機能。 次にそうすると、あるプログラムを動かすときに、その後と CPU を止めて、プログラムを無無理に書き込むというわけにはいきませんね。CPU を止めちゃうと、他の仕事も全部止まってしまう。ですから、OS は常に動いていて、ユーザーが、次はこれを実行したいですよ、と言ったら、ィスクからこれをこう持ってきて、それを動かし始めると。まあ、そういうふうな機能も OS の中にあります。 さて、えー、そうして並行して動作しているたくさんのプログラムが同じメモリーバンチを使おうとか、同じディスク上の場所を使おうとかしたらやっぱり混乱しますね。ですから、えー、コンピューターのメモリーをそれぞれのプログラムにうまく割り当てて、えー、このプログラムはここの部分を使ってください。このプログラムはこっちの方を使ってください。というふうに割り当てて調整する。あるいは、 入出力装置、画面やキーボードもそうなんですけども、入出力装置に対するアクセスを管理する。そういうのも OS の仕事になります。見方を変えると、コンピューターに備わった入出力装置、メモリ、CPU などは、すべて、かけたかけられた貴重な資源、リソースだと言いますね。そこで OS の働きを非常に一般化してまとめると、 コンピューター内部の各地の資源を管理するのが OS の仕事というふうに言うことができます。つまり、動いているコンピューターの上は常に OS が動いていて、ハードウェアと一体になって全てを管理しています。メモリーも CPU もデバイスも管理しています。そして、あなたやあなたのプログラムがコンピューターを使おうとするときは、必要な資源は全て OS が管理しているので、OS に頼んで使わせてもらい、それによって仕事が進められる。 こういう構造になっているんですね。